さあ始まりました少量チャンネル翔太です少量で す, です<笑><笑><笑>あ今回ははい今回はですねあのーうん、面白いアプリを発見したので、うん、それをやっていきたいと思いまーすそのアプリは何かというと、えっと、2人の顔をくっつけてうんあのどういう赤ちゃんがね生まれてくるかそ う, そ, うそれをちょっとやってみようと思います <笑>だってねやっぱ男同士だから子供を作るのは、うん、まあ現実もちょっと無理があるんですけれどもねアプリがあるのでそれを試してみた、うん、てみたいと思います<笑><笑>今回使用するのがあのこのベ イ, ベイビーメーカーっていうやつでそれが、まあだいね、2人の顔を合わせて、うんうん、それ に, に似てる なんか赤ちゃん顔をくっつけて赤ちゃんができるみたいな感じでねうんね、うん、で今回これを使ってみたいと思いますはいじゃあまず僕から撮っていこうと思いますこれあれなんだよね今撮ってもいいし元々、うん、写真入ってるやつ撮ってるやつも使えそうだよねうん、うん、ちょっと多分こういうのはおでこ上げたい方がいいと思うので、うん はい、うん。いい感じ、いい感じ。オッケー、オッケー、はい、次は。じゃあ、僕を。皆さん。取っていきたいと思います。緊張するね。うん。はい、はーい、と。できました。で、それぞれなんか肌の色とかも選べるみたいだけど、とりあえず。そうだね。 で、真ん中、一番真ん中のやつをやうんますはいはいで、こうやって、すごくないなんかねここまで完全にあ、出たああでもさ、はい、うん元々なんかうちら似てるって言われるかさ<笑>そうだよね違和感ないよ違和感ないね<笑>ってか、顔濃くないこの子<笑>すごいねなんかもう<笑>でち、ちゃんと目ぱっちりしてるしね すごい。わあ、かっこよくない？かっこいいと思うな。な<笑><笑>かっこいいと思うな。お、なんか外人さん。そうそう外人。え？外人さんみたいな。んかちょいちょい間にさ、うん、違う人が挟まってね。<笑>えそうかな。<笑>分かんない。これは明らかにうちら の, のから撮ってるよ、ね。そうだね。うん。<笑><笑>あー、これもそうだね。え<笑>でもなんかこげ髭っぽいの入ってる。<笑> <笑><笑>すごい<笑>そうそうだねねっいいねうんそうあこうやって顔をくっつけてね面白いね面白いのでぜひやってみたらどうでしょうか<笑>面白いイケメンだな<笑>こーやっやっ怖いでもこんな赤ちゃん見たら怖いハハハハ しっかりした顔の赤ちゃんいたら。<笑>おー お, ーおー、かっこいい。<笑>あ、可愛 い, い、やっぱ可愛 い, いや、うん、なんか、でもなんか、若干おっさん感が出てるよね。ヒゲのせいか、うん、な、んか大きくなったバージョンとか見てみたいよね。ね、そういうのできるのかな、<笑>できないかなどうなんだろう。またなんか、こういう、うん、あの、大人になったバージョンの。 あのアプリとかもあったらぜひ教えてくださいねっうちらも探してみよう、うん、ねえ面白いね、うん、この動画うん、うん、面白い動画じゃねえわアプリアプリで<笑>ねえ、うん、どう子どももしできたらええー、子どもできたらできたらうんできたらっていうかもし育てることになったら 大 変, ちゃ大変そうだけどなんか楽しそうだよねいろいろなんかその子のさ成長をさ、うんそうだね、なんか想像したりとかするとさそうだねそうだねね、うんっまあ責任重大だとは思うけど、うん、どっちがいい男の子か女の子かどっちも可愛いだろうな、うん、どうだろうでも女の子はわからないよね多分そうだね、うん、なんか そう何ね、うん、だいろいろ大事な時期とか、うん、時とかはあんまりね、うん、僕らは経験してないからわからないかなと思うけど、うんうん、そうだねまあ、男の子だったらねなんかあんまりさ、うん、そこまで気にしなくてもさまあね一緒に遊んで育つかなと思うから、ねまあ、男の子の方がいいのかなねうんね、うん、男二人だしね うん、なんか多少わんぱくでもさ、うん、あそうだねそうそうそう大丈夫そうなそうすねそうだねそうだ ね, そうだね女の子のなんか、ケアとかはなんか難しそうだよね、うん、ああそうだねなかなか難しそうだねっうんうんうんどうなんだろうどうなんだろう<笑><笑>というわけで、はい、今回はちょっと短くなっちゃったんですけどはい、うん もしこのアプリね、面白いと思うので、ぜひやってみてください。ね、やってみてください。で他になんか面白いやつとかあったら、うん、ぜひコメント欄にお願いします。お願いしますはい、という、ね、というわけで、うん、この動画が面白いと思っていただけたら、高評価のボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いします。印刷いインサー、ツイッターもお願いします。ではまた。